全国1億2000万人のケルヒャーファンの皆様こんにちはマサタマチャンネルへようこそ実は私のケルヒャー K4 完全にお亡くなりになってしまいました例のごとくバラしてみたんですがダメでしたということで新しい高圧洗浄機はザオ産業ビットリオです 見せてもらおうかビットリオ Z4 とやらの実力をそれでは箱から出してみましょうビットリオ Z4 はザオー産業の家庭用高圧洗浄機の中では最上級機種ですまあ最上級機種って言ってもケルヒャーの一番高い K5K5 K5 に比べたら 半値以下ですけどねこれはメスカプラーですそして給水ホースガンですバリオジェットノズルにサイクロンノズルです1 0ルの高圧延長ホースもついてます ガンホルダーやノズルカバーを取り付けて本体と高圧ホースを接続しますこういうのって使い始める前の儀式こういうなんていうかね準備がめんどくさいですよねはい OK! 給水ホースを水道につないでスイッチオン今日は家の入り口のコンクリートの部分を掃除してみましょうなかなかいい感じですねサイクロンノズルはケルヒャーより使いやすいような気がしますノズルの回転はケルヒャーより遅いですが水圧は こっちの方が高そうですノズルの回転が遅いので跳ね返ってくる水の量が少ないような気がしますこれは使いやすいですねはい終わりましたなんか楽しくなっちゃって駐車場まで掃除してしまいましたはははは 綺麗になりましたねここは夏の間天気が悪かったのでコケが生えちゃってきれいにしたかったんですよビットリオ Z4 使ってみた感想ですが音はケルヒャーの K4 と大して変わりませんそんなにうるさくありませんケルヒャーよりちょっと音が大きいかなって感じですバリオジェットノズルは この拡散の調整幅がケルヒャーより大きいですノズルを低圧側に回すと洗剤を噴射することができますバリオジェットノズルの使い勝手はケルヒャーの方がいいような気がしますさすがケルヒャー恐るべしサイクロンジェットノズルに関してはこちらの ビットリオの方が使いやすいですこれはおすすめですさすが国産雑魚産業恐るべしこのビットリオ Z4 一つ下の Z3 との最大の違いは高圧ホースをリールに巻いたままでも使用できるところですホースを全部出さなくても必要な長さだけ引き出して使用できるのは結構便利ですはい OK 牧場これはケルヒャー K4 のアタッチメントです 結構いろいろアタッチメントも揃えちゃったんでこのビットリオに付くかと試してみたんですが付きませんでした<笑>残念今回ケルヒャーの K4 が壊れちゃったので蔵王産業ビットリオ Z4 に買い替えてみたっていう動画をアップしてみましたなんてったって国産ですからねビットリオおすすめです それではまたねー。楽しい自転車。<笑>